怎么 先導しているのはガイドスカートの皆さんと板橋区の観光キャラクターのリンリンちゃんです皆様どうぞ盛大な拍手でお迎えくださいそして演奏を披露してくださっているのは板橋第一中学校吹奏楽部の皆さんですメッセージをご紹介します板橋第一中学校吹奏楽部は 部員34名で校内や地域での演奏やコンクールへの出演が主な活動です聞いてくださる方々から大きな拍手をいただけるように毎日練習に取り組んでいます本日は2020年応援ソング「パプリカ」とサカナクションさんの「新宝島」を演奏いたます